はい皆さんこんこにちはアイですはいですえっとただいまの時刻がですね6時45分なんですけども今日は、えっと、ウォーターパークに遊びに行こうと思うのでやっぱ水に負けないウォータープルーフメイク夏メイクをしていきたいと思いますまずは 下地からどんどん始めていきたいと思います。はい、こちらがアネッサのパーフェクト UV スキンケアジェルですね。私は下地と日焼け止めを一緒に使っています。ということでシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュシュシュシュ、うん。はい、続いて首も焼けちゃいけないのでどんどんどんどん塗っていきます。これが伸びがすごくいいのでお気に入りです。完成。 残ったのも手に入れちゃえ。ということで手に塗って続いてエイプリルスキンパーフェクトマジックカバープロフクッションの21番です。一番明るい色をつけていきます。でこれいろんな色が混ざっていて結構白くなるんですよね。こんな感じです。これもどんどんどんどん塗っていきたいと思います。これ初めて使ったのでとりあえず顔の半分に塗ってちょっとどのぐらいカバー力があるか おこんな感じで結構カバー力がいいですねはいそしたら反対側もどんどん塗っていきたいと思いますいい感じで厚塗りが私はあまり好きじゃなかったので違うスポンジでちょっとムラがあるところは伸ばしていっていますね おぉ、早いよ、ね。完成。うんうん。満足してるようですね。続いて、コンシーラー。これが、メルキューブのレッドコンシーラーの21番。これを、クマの上に、ポンポン塗っていきます。これがすごくカバー力が強いので、本当におすすめです。で、これも、指でしっかり。見えますかということで、反対側も。 早いですね、手が。うん、満足してる。したらさっきのスポンジでちょっとムラなく押さえていきます。そして、クラブスッピンパウダーでちょっとお粉を上に乗せて押さえていきます。続いて眉毛。ヒルブローの3番です。あ、全然ピントが合ってないね。ちょっと眉毛を整えてから、 目を眉尻足していきます私はちょっと眉毛を長く描くのが最近ハマってるのに長く描いていきますこんな感じそして反対側もお早い早い早い早い早い早いこんな感じですはい続いてこれがアイシャドウの筆でちょっと残った粉を 眉頭に足していきますいきなり耳の上に花がついてまたこれも均等ぼケですが続いてサナエクセルのアイブロウマスカラをシュッシュッシュッシュッシュ ッ, シュッと眉毛に沿って塗っていきます。うん、続いてこれがですねサナの エククセシシルルマリンングシャドドウピンクゴールドです全然見えないねすみませんこれがですねクリームシャドウなのでちょっと水に強いかなと思って今回はクリームシャドウをベースに塗っていきたいと思います光ポンポン塗るで下も全体的に塗ってポンポンポンポンのせていきますキラキラしてる夏にもこんな感じ しゃべりで。はい、そしていきなり口紅に塗りますね。これがですね、シエルコスメスティックのオレンジの色を使っています。何にしようかな。うーん。で、前回メイク動画で使ったパレットを使って、2番目に濃いオレンジ色を指でポンポンポンポン乗せていっています。すごい顔してるな。 女の子ならみんな分かってくれるはず。で、これも塗っていきます。やっぱ夏なのでね、色がしっかりつくように。で、下も涙袋もしっかり塗っていきたいと思います。はい、続いてこれがサナエクセルシルスキニリッチシャドウですね。うんうん。を多分涙袋になったのかな。で、まつげをちょっと整え。 ですごい顔。あでビューラーをやっていきます。ああ、ビューラーする顔って本当なんでこんなブスなんだろう。ああああ。すみません。はい続いてこれもピントボケですが、これがヒロインメイクボリュームカールマスカラのスーパーウォータープルーフです。ああすごい顔ですが。 これが本当に水に全然落ちなくて、カールもそのままキープしてくれるので、本当に夏におすすめです。お、いい感じ。で、ちょっと乾かして、まんマップしてから、これが 3C ーーのチークですね。前回のメイク動画でも使ったオレンジの色を、頬骨の高いところに、今回はスポンジでのせていきたいと思います。 はい、こんな感じで。で、またこれもいきなり違うビューラーでね。入たら、またすごい顔でマスカラを塗っていきます。こんな感じでマスカラとかも下もね、全部塗って。で、最後に仕上げに、私はさっきのサナのシャドウの一番濃い色でアイラインを描いていきます。完成 はい、えっと、ウォーターパーク用の防水メイク完成しましたはいえっと今水着のハールの撮影が終わって今から今からプールに行きたいと思いますコーティングのミストを振ってから行きたいと思いますこれ初めてやるなこれ はいフい。<笑>まあでもこれでどれだけ化粧が落ちないか一緒に使ってみよう怖いよね<笑><笑><笑><笑>大丈夫か な, なんか髪が<笑>やったところで<笑>、うん、そろそろ行ってきたいと思います行きましょう私裸に見えるのん裸に見えますね<笑>おー 全く化粧直しはしてません。してないんですけど、どうですかこうしないかどう取れてない取れてないマスカラ以外の化粧は全く取れてないです。これ絶対夏に愛用しまくります。これとあとスプレー。あー楽しかった。シャワーしてきます。